ス, マス集団各代表の大瀬子博でございいまます。本日はようこそお越ししくださいました。1月に発令された緊急事態宣言が延長になりまして今日の日はどうなるのかなとずっと不安でおりましたが共に演舞してくれる迷子の皆さん電車の列タ踊り子隊の皆さんそして今日こうしてたくさんのお客様の前で演舞する 機会が叶いましたことは本当に嬉しく思います皆様方にはこの環境下でのご開催にご理解ご協力いただきましてありがとうございますまたお申し込みの際には温かいお言葉や心強いコメントを頂戴いたしましたこのことは毎日模索しながら活動しております私たち3事務にとりまして大変励みとなりました。また ハフのチーム事情にはなるんですけれども1回でも多く1日でも多く皆様に姿を見ていただきたいと思っておりました今日の日はまた一つ尊い思い出としてメンバー一人一人の心に残ると思います本当にありがとうございますということで本日は見てください側も演舞する側もこの公演に関わる に注意し、楽しめるひとときにいたしましょうそしてまた先に続くであろうコロナ対策に乗 り, 乗り切るための活力にしてまいりましょう、はい、それではここで少し斜めをご説明させていただきますね今丸り方がずらっと空いてるんですけれどもここに今日の出演者たちが座らさせていただきます皆様とご一緒にあの楽しみたいと思っています た席から舞台に上がり、終われば客席に戻り、他のチームを応援するという流れになっております。チームチェンジの